えー、今回お話を伺いますのは阿蘇市坂根市にあります、えー、京都大学火山研究センターの教授でいらっしゃいます大倉先生です。よろしくお願いいたします。あのここの京都大学 の,、うん、あの研究センターはもう90年近く、うんはい、阿蘇山をですね、はい、あの研究をされているんですが、うんうん、阿蘇山というのは、うん、どんな火山になるんですか。えっとですね日本の活火山の中でも活発に噴火を繰り返す火山で。うん えー、最近は20年ぶりの噴火でしたがそれまでも10年から20年のサイクルで、えー、マグマ噴火から水蒸気噴火を繰り返してきた火山ですよねで昔は多くの犠牲者を出していた、はい、火山でありますで特徴としては、えー、と普段は穏やかですので、はい、観光客の方が手軽に近くまで近寄れる火山で あ,、はい、あると思います えー、さて阿蘇中岳の河口なんですけれども、うんはいえー、2月28日に河口見学が再開した後にですね、少し心配な状態ということで、うんうん、今は、えー、火山防災会が、うん、あの立ち入りをですね規制をしているところですか？はい、自主規制されましたということで、はい、はい。今はそのどんな状況なんでしょうかその火山の状態というのはえっと、です ね, ですね、はい、えっとまあこれ去年の 7月の写真なんですが、はいはい、これと大体同じような状況です、これ、うんうん、あの北側から見た写真ですが、はい、南側からガスが出ていて、うんでえっと、これ博物館の A カメラの下にも噴気地帯があって、はい、ここからもガスが出ていると、うん、で全面イダマリの状態が続いていると、うん、いう状況が、うんえっと、私、あの3月3日にも。 ここ行って見てきましたが、はいうんうん、あのほとんど変わりはなかったです。うんうん、若干湯の量が少減ってるかなということですが、それはま あ, あの冬ですので、うんうん、はいそういうこともあるかと思いますが、こういうような状況です。はいはい、あの気象庁からの、うんうん、あの観測によりますと、うん、そうですね。はい、えー。3月2日の時点で少し火山性微動がかった、うんうん、あの孤立型微動とかですね、はい、あと火山性地震も少し多かったということで、うんうんうん、はいあの。 その頃から気象庁の方とも情報交換を し,、うん、し, て, しておりますし私もあのここでもあの地震の観測をしておりますので、うん、あ, のああ、増えてきたってあの、うん、ちょっと間が悪いなという、うん、<笑>な感じを受けておりました、はい、あのニュースとかでよく耳にする火山性地震だったり孤立型病。はいその かから少し教えてていいいいただいてもいいですか、はいえっと、火山性地震というのはその名のとり火山の近くで起こる地震のことの総 称,、うん、あの総称ですよね、はい、あの全てを火山性地震と言います、うんうん、で正確には孤立型微動も火山性地震に含まれるんですが阿蘇、うんうんまあ、火山に特有な、えっと、現象で。うんうん えやや継続揺れてる時間も長いでで揺れる周期もちょっと長い地震が、うん、あの普段から起こってるそれは静音な時から起こってる地震で、うん、最近の研究では、えー、火口の下に火山ガスの通り道があって、はい、でその通り道自体がこう揺れてることによる、うんえー、地震であるというふうに考え、うんまあそれを阿蘇火山では孤立型微動 と呼んでおります。うん、その孤立型移動がやや多い状態が、うんうんね。はい。加工見学再開の後に。はい。起きているとい う,、はいはい、いうことなんですね。そうですね。まあ、あの、先ほどお見せしましたように。はい。えっ、ー、と、若干数が、数も揺れ幅もですね。増えてきているということですね。うん、いつもだと、うんうん。まあ、これ、例えば、これ、えっと。 見学再開前の2月24日で1日分の地震波形の記録になります、はいうんはい、1時間分ですが、まあ、あの地震は、ね、起こってるんですよ、まあ、こういったところに堀塚田微動が、うん、起こっている、こ れ, これがまあ火山性地震ですよね。 3月3日になりますが3 3先ほどのより明らかに数がこのピンピンピンというのが多いのがわかりますし、はい、こういった孤立型ピンのところも若干揺れ幅が大きいかなというふうに見ていただけるかと思います、うん、そういう状態が、えー、っと続いているとただしこれは分科警戒レベル1の範囲内全です 通り道の、ね、様子もだいぶモニターできるようになって、はい、今若干こう 開, 開き気味なんですよね、うんうん、それがまあどこでとただ、えー、と急激ではないので穏やかに進行していってますので、うんうん、う急激な変化ことは起こらないと思って、うんうん、あの表面現象は起こらないというふうに思ってます、うんうん、で地震ってあの皆さんあんまり熊本地震の絵 影響があるからからもしれませんんんけどどほとんど体に感じなない地震なんですねここで起こっているのは、うん、それがもうひっきりなしにですね一、うんえっと、日何百回も普段から起こっているんですけど、うんうん、そういうようなところであると、うん、それがえそれはでもなぜかっていうと、えー、マグマから抜けてるガスがですね火口から出てくる、うん、でそのことによってマグマ自体が出てこないで進んでいるというマグマをですね スストレス発散をずっと し, てるし続けてるそれがまあ、えー、と普段の地震活動に現れているというふうにご理解いただければいいかと思いますあのゼロから何百個になるんじゃないんですよね今400個とか言ってるんですけど400個ぐらいは、えー、と普通に起こってるんです、うん、ただ、えー、と気象庁さんは、えー、とある程度の揺れ幅が、うん、を超えたらカウントされるので。 あの時急に増えたように見えるんですが、これまた見通って百が四百って見えるんですが、うんうんうんうん、実はえっと揺れ幅小さいながらも二三百は起こってるんですよ、うん。そういうふうにご理解ください。その加工見学の規制に踏み切った、うん、っていうところはどんな理由をで、うん？やっぱりよりあの二千十四年八月から二がレベル二の状態が続いてて、はい、加工見学が できなくなくってましたねでその間に何が起こったかというと、うん、2014年9月の御嶽の噴火がありました、はい、であの時はレベル1の状態で噴火したということとあの土曜のお昼ごろということで登山客の方がかなりなか数多くの登山客が亡くなられたという痛ましい事件があった、まあ、そのこともあってですね、えっと、より安全な状態で安心して 過去見学してもらおうという、えっと、意識が皆さんの中にあって、うん。で、それがちゃんと共有されてたから、うん、えっ、ー、と、自主禁止されたんではないかというふうに、私は、うん、えっ、ー、と、理解しておりますが。あの、今、日本でいろんな火山が、うん、あの、爆発したりとか。はい、先生がおっしゃった噴火、うん、火山活動も活発なんですけれども。うんうん、やっぱり、どうしても、こう、不安が先走。っ 私たち一般的な考え方だと阿蘇、うん、もまたいつ噴火するだろうというちょっと不安があるんですが、うん、その辺りに関してはこれまでの先生たちが積み重ねてきたデータだったり、うん、そういうのはどういうふうにい、うんえっと、ね、一番長く観測しているのは地震の観測なんですが、うんあのえー、っと身体測定的な検査もしてまして、うん、あの山の高さを測る。 ってい う, ような測量を1937年から京都大学では進めてまして、うん、でその結果によります と,、うんえー、と1930年代っていうのは非常に噴火活動が活発だった時期なんですが、うん、その頃はですねやっぱりあの山が今よりちょっと高く高かったちょっとって言って1 0ンチぐらいなんですが阿蘇、うんまあ、駅からです、ね、草千里までの高さを測っているんで、うん、ずっと測ってるんですがそれは。 今は昔より10センチ程度低くなっている、うん、それはなぜかというと、うん。草千里の下にあるマグマ鉛が今、まあ、ちょっと小さい状態、うん。昔はもうちょっと大きかっ た, かった、うん。だから、えっと、隆起が起こってて、山が高かった、うん。それが、えっと、その昔よりはマグマの量が減っている。ということが分かってます、うんうん。で、それを、その、やっぱり、そのマグマ鉛の量が。 多かったから昔の活動が活発だったというふうに私は考えておりましてですので 今, の今はですね水準測量以外にもあの GPS とかですねナ目に使われているような機器を使った測量をえっとですね24時間毎日しておりますがそういったもので高さの差というのはモニターしておりましてそうしたものがまだ回復はしていないということをすなわち マグマだまりがっり、えっと、昔より絞んだままであるということですので、うんえっと、大規模な噴火につながる兆候はないというふうに考え、うん、1930年代 は, ではです、ね、だ第一火口今は第一火口だけから噴火ですが、はい、それ以外に第四火口第二火口からも、うんえっと、マグマが噴出していたんですが、うん、それはやっぱり た, たっぷりマグマがあったからですよね。うん、今はそうしたマグマグがあんまりない しかもえっと普段はですねえっとガスという形でマグマがマーク使われているんですよマークストレスが発散されてるようなところなのでえっと大きな噴火にですね砂がる恐れはないというふうに思っておりますあのだとすると、うん、その平成28年10月のですね爆発的噴火があった前はいろんな兆候っていうのはその 気象台とか先生方では少し、はい、あの把握はされてかそうですね、えーと、先ほど水準測量以外に GPS 観測をしてましたって言いました、はいうん、水準測量でも、えー、と変化の様子が捉えられてましたし、うんうん、GPS を始めたです、ね、われわれが始めた2003年なんですが、それ以降の変動の様子を見ていってあげると、えー、とマグマだまりがしぼんでたんですが。はい それが徐々にそのしぼみ方がこう緩くなって止まって、うん、それがまた膨らみ出して噴火に至る、うん、っていうことが捉えられました、うん、これはそこでは初めてのことですね、うん、でそれでマグマ噴火が起こりました、うん、でマグマ噴火は2014年11月に発生したんですが、うん、その前から膨らんでたマグマが2015年3月までは膨らんでたんですよでそれが、えっと、またしぼみ出して、うん えー、とその後にマグマグ噴火は終わりましたういうのが捉えられてきてますね。でそれはやや長期的な話なんですが、うんえー、とそのマグマ噴火が始まる前には、うんえーえー、孤立型微動が増えたり、うんえー、と連続微動ですね今は全く出てないずっと地面が揺れ続けるっていう微動っていうのがあるんですが、うんはい、でそういうのがずっと続いて。 その揺れ幅が大きくなったりっていう現象が捉えられていましたしあと温度ですね温度の上昇加工低の温度の上昇でそれに伴う地磁気の変化ガスの噴出量の増大っていうのが見事に捉えられておりましたで2015年の9月のですね水蒸気噴火の前にも えっと、マグマだまりの膨張ですね孤立、えー、型微動の増加、うんえー、微動振幅の増大、うん、ガスの増大っていうのが捉えられておりましたし2016年の、えー、っと10月の爆発的噴火の前ですね、はい、あの時はちょうど熊本地震の影響でちょっと地殻変動っていうのが非常に解釈 し, し, しづらかったんですが、うんあのえー、っと9月末になってですね2016年9月に、うんうんうん あのやっぱりマグマだまりが膨張しているということが確実になってきて、うん、であの気象庁とも情報交換をして、うん、で地震の数が増えてきているで微動も出たということでおそ、うん、らく水蒸気爆発が起こるだろうとい う, ようなことまでは予測できていたんですが、うんえー、っとただし、規模、ね、いつ起こるかというその時期を正確には判断できなかったし。うんえっと あのサイズですね、うん、噴火の規模っていうのはなかなかわからなかったっていうのはありますがそれが分かるようになるだろうというのはデータはしっかりられることができましたので今それをあの分析しているところであります、うんうん、先生はこの後どんな水でこの火山活動阿蘇中岳っていうこれ、うんうん、ね難しいんですよね。<笑>僕はあのすぐこれ収ままってまた加工見学もできるかな いいうのがまあ8割ぐらいですね、うん。もしかしたら細胞長が起こったらという懸念もありますが、うんうん、あの先ほど言いましたようにこれ、うん、去年の4月にも起こっているような現象ですので、うんうん、あのこういうのを何回も繰り返しすんだろうと思ってます。うんうんうん、で、えー、っと今のマグマだまりの動きを見ていると、うん、急激な変化いう というのは現れてないので、うんうんうん、急激に何か大きなことが起こるという状況はないんですねじゃあ今現在はストレス発散もできてて、うん、そうです人間でいうと、まあうん、穏, やか穏やかです<笑>健康状態<笑>で、はいうんうん、でちょっ と, ちょっと、ね、不機嫌にな っ, た な, りなったかもしれないけども、うんまあ、それで済んでるという、うんうん、暴れだしたりはしてないということですよね。うん じゃあ私たちの願いはこのままストレスない健康な状態ね続いて続いてくれるといいですよねまた再びそうするとまたね安全な環境でね安心して加工見学していただけると思いますねであのそうそうレベル1はえっとただしレベル1はあの活火山であることに留意っていう文言がですね2014年の御嶽の本会以降つくようになりましたんでまああのかし 過信はしてはいけないと思うんですけども、それほど恐れることはないというふうに思います。はい、ありがとうございました、はい